ジャニーズの人気グループ QNG&OPS が5人体制で活動できるのも残りわずか。メンバーの岸優太二十27、平野ラノ二十六）、26、神宮寺ン太（二十五） 25が5月22日をもってグループを抜けた後、キンプリは長瀬二24と高橋海斗24の2人組ユニットとして新たなスタートを切る。ファンの間では、連会の愛称で、 これまでも親しまれてきた長瀬と高橋の最年少コンビ、お互いのことをどう感じているのだろう。グループの半数以上にあたる3人が脱退を決意したことは、当然長瀬と高橋にとってはショッキングな出来事であったことは間違いないでしょう。その際、グループの活動休止や、 グループを解散し、二人もソロでやっていく案が出なかったわけではないでしょうが、長瀬と高橋は二人になっても金プリを守っていくと決めたのです。その決意は生半可なものではありません。音楽関係者。そんな大きな決断をした長瀬と高橋はお互いのことをどう思っているのだろう。過去にファッション誌、ウィズ、 講談社の2021年4月号のインタビューの中で二人でいる時のここが好きというテーマに沿ってお互いの印象をこんな風に話している。近く、すごく喧嘩している時期がの告白も二人でいる時の高橋のここが好きというテーマで長瀬は高橋のことを二人でご飯に行って結構ディープな仕事の話をするとき アマから悩みを聞くことが多いかな。どっちから誘うというのは決まっていなくて自然と行く流れが生まれる感じです。と語っています。当時から高橋と二人でご飯に行き、真剣に仕事の話をすることも少なくなかったようです。また、そんな時間が長瀬にとってはむしろ心地よかったと打ち明けているのです。前での音楽関係者。 一方の高橋は、長瀬のことをこんな風に話している。角とはすごく喧嘩している時期があった、よ。2014年のドリームボイスジへの頃。でもその後すごく仲良くなって、今は同い年だし、一番しょうもない話をしちゃう相手。と、まだ金プリ結成前の頃の話を赤裸々に語っています。喧嘩が絶えない時期があった。 と、正直に語れるのは、今、仲が良いからこそ話せるエピソードですよね。全能。近く、もしかして俺のこと好きなのかなと相思、そうし、そう愛、ちなみに同氏のインタビューでは出会った当時のお互いの印象にも話が及んでいる。長瀬は高橋との初対面の時の印象を聞かれ俺はいつは間を好きになったのかわからない。ずっと好き、と、かなり熱い愛の告白をしています。 一方の高橋は、長瀬の印象を、最初は話しかけてもあまり返事をしてくれなくて、でも、だんだん角から話してくれるようになってきて、もしかして俺のこと好きなのかなって、と語っています。どうやら最初は、長瀬からの愛の方が強かったようですね笑い、前での音楽関係者。 不予曲折ある中で、絆を深めていった長瀬と高橋の同年代コンビだからこそ、金プリ続行を決意できたのかもしれない。四角、連海平野のあまりにそなンショット。こちらの画像には、真ん中で角とれに挟まれている海とは 2768G で元気に生まれました、との言葉から始まる、平野からのレアエピソードも。